81万人おめでとうありがとうこれからもショート動画何本かかると聞きましたぜひ笑い声15秒動画なるほどなペコペ コ, ペコペコペコとフ ァ, ファファ2種類あるとみんな助かりますいやそれ聞くんかそれ<笑>いいペコだけど需要はあるのかって話ペコなんだよなペコペコペコファファファでもねペコねそね悩みなんだけど笑ってって言われて笑えないんだよね マジこれね結構ホログラとかやっててもそうペコなんだけどなんかそのペコーラのファンファンファンーペコペコペコはさできるけどファンファンファとかの笑いになるとなんかそのセリフで書いてあったりするのなんかファファファファみたいなそうなるとなんかできないぺコな ん, な, なんだろうなんだろうなんか作った笑いみたいになっちゃってそこがね なんか、どうにかして改善したいなって思った。そう。でも結構全然ある。ペコーラなんか笑い声欲しいとか、あのー、あるからな。普通に収録物とかでも。全然あるから、なんかその時に出せない自分がね、ちょっとね、クッてなる。え、どうやって笑ってたペコだっけみたいな。 そうなんか。じゃあ笑ってみてください。みたいになやつをあれ、ファンファンファンファンみたいな。<笑>このはははみたいな感じで出ない。ぺこなんだよね。なんか多分意識しちゃってるんだろうなとは思ってる。あ、そうだ。みんな60秒以内くらいとかさ。なんか面白い。ショートのネタあったら教えて。一口ペコラのタグでなんかネタだけでもいいからあったら頼むわ。多分ート 動, 動画とかにね。出せると思う。そういうの？